大阪大学の清野です。本日はよろしくお願いします。ここでは、ウェアラブ生態センサーなどを活用して、いかにして職場の安心・安全を守るのかということについてお話しします。まずは、理想の職場環境として何が求められているのかという点について、私の考えをお話します。職場において、働く人々の健康が維持できるということは当然として、さらに踏み込んだウェルネスと、 いうことが求められるようになっていると感じています。ウェルネスとは何か。皆さん調子はいかがですかと聞かれて、うんまあ、病院に行ってないから、まあうん、健康かなというふうに、まあ、病気でないから健康というのではないんです。ウェルネスでは、まあ、病気をさらに遠ざけるように、より健康な状態を積極的に維持していこうということです。精神的にも社会的にも安心安全で活力ある生活が楽しめる状態ということです。 もちろん、企業においては、社員の健康増進が生産性の向上につながるということも必要です。国内では、働き方改革が進められ、健康経営の重要性も認識されるようになっています。これらの働き方改革、健康経営の背景にあるのは、従業員満足度を向上させる必要があるということだと思います。仕事を辞めることなく長く働いてほしいという狙いがあります。また、 アメリカの国立労働安全衛生研究所内容誌ではトータルワーカーヘルスという、えー、取り組みが進められています。トータルワーカーズヘルス、あ、トータルワーカーヘルスですね。でも、えー、ウェルネスの追求ということが盛り込まれています。トータルワーカーヘルスの考え方の基本に働くことは労働者とその家族の福祉幸福に直結するということが掲げられています。 個々の作業の危険性に注目した従来型の安全衛生対策では企業の取り組みとしては不十分だということです。そのような理想の実現に向けて一歩一歩進めて前進させていくためには職場の改善サイクルですね。これの構築が必要です。では、我々がこの問題にどのようにアプローチしていくのかについてですが、ここでは我々の研究の特徴である 実世界データ科学のアプローチについて紹介します。ウェアラブル生態センサーを用いて心拍数や活動量を計測することで、何か役に立つのという疑問に、まあこれ答えていきたいと思います。まずは、現実は想定以上に過酷だということ。例えば暑い環境で働く人々のこの基準、もちろんこれまでも整備されてきました。しかしですね、外気温が40度の現実はその想定を超えていると言えます。 また、まあ、最近では、まあ、マスクをされますが、真夏にマスクして働く。これはどうなんでしょう知識は十分にありません。だから実世界のデータを見て調べる。伝統的な科学の方法としては、まあ、実験室で理想的な、まあ、条件を整えて、まあ、研究する。これは真っ当なやり方です。しかしですね、被験者に万が一のことがあってはいけませんので、過酷な条件での人体実験というのは許されにくくなっています。 安全な実験室と過酷な実世界のこのギャップを埋めるために実世界のデータを見るアプローチが必要などと必要ということです。職場において生態センサーを活用すること、これは装着した個人の安全を見守るということだけではなくですね、職場全体の改善につなげることができるということです。データを集積していくと、労働環境の問題点を発見して、効果的な改善策につなげられると。 いうことです。ここからは具体的な事例として、職場における熱中症予防についてお話します。まずは従来の考え方について説明します。熱中症に関連したリスクを評価する際には、伝統的に深部体温が用いられてきました。深部体温は、脳や心臓などの重要な臓器を含む領域で、脳の機能を維持するために、まあ、37度程度の一定値が、 維持されています。外気温が20度であっても、外気温が35度であっても、安静時であれば、ほぼ同じ温度です。しかしですね、運動や作業を行うと、筋肉から熱が生成されて、熱が生成されて、深部体温が上昇します。深部体温の評価方法の一つに、直腸温があります。直腸温は、肛門から、 温度計を10センチ程度入れて測ります。直腸温と体温調整機能との関係については、1960年代以前に多く調べられています。今はこんな過酷な実験は、まあなかなか許されないということでもありますが、従来の知見では、直腸温が39度に達した場合は直ちに作業を中止してくださいね、ということです。これは、えー これ以上高くなると体温調整の機能が破綻するからです。現場で人が倒れなければ良いと考えるのであれば39度が基準になるかもしれませんが毎日この限界まで働かされる現場で働きたい人がいるでしょうか毎日無理なく働く。その基準は直調温38度です。この基準が適切と考えられています。39度ではありません。 安全基準はある程度安全マージンをとって、えー、あります。で、毎日安心して働くための基準ですよということです。それでも安全基準は、多少の我慢を求める許容基準ですので、リスクがゼロではありませんが、まあ、直腸音38度以下に保てれば、リスクはかなり低いということです。皆さんはうん、ああなるほど、なるほど。直腸音、これ。直腸直腸を、まあ、測ればいいのかと、まあ、思われたでしょうか 直腸を仕事中に測るということは簡単ではありませんので、現実的な方法としては、間接的に直腸音38度以下を保てるような条件を守ることです。その方法の一つとして、現在、湿球呼吸温度が広く使われています。英語ではウェットバルブグローブテンパルチャーカセラマジを取った WBGT シスと呼ばれるものです。日本では馴染みやすいように暑さシスと呼ばれています。 WBGT システムの、WBGT 指数の算出では、濡らしたガーゼに、おで、温度計を包んだ、湿気温度と、黒い、えー、この、球ですね。黒い球の中に温度計を入れた、球温度計を入れた、呼吸温度が使われます。湿気温度は汗の蒸発のしやすさ。まあ、呼吸温度は、太陽、この太陽の光のこの影響を反映すると考えられています。現在、熱中症予防のために、 WBGT の上限を定めて、その範囲を守る対策が取られています。作業強度に応じて、上限値が定められて、上限値が定められているということです。とはいえ、気温40度時代に WBGT は対応できないと我々は考えています。このグラフは消防庁が公開しているデータを使い、熱中症により救急搬送された人数を分析したものです。このグラフは、 え、縦軸ですね。縦軸は1日あたり100万人あたりに何人熱中症で救急搬送されたかを表します。確かにこの横軸を見ればですね、この WBGT 指数が高くなっていくと、その救急搬送者数、対応する救急搬送者数も増加しています。しかしですね、横軸にですね、この気温を取ったとしても、やはり気温の上昇とともに救急搬送者数は増加します。我々の分析では、 実は WBGT を使うよりも、気温を使った方が、熱中症の発生数を高い精度で評価できると、予測できるという結果が得られました。このことは、外気温が体温を超える37度、8度を超えるような状況で顕著でした。近年外気温が35度を超えるような猛暑日の日数が増加傾向にあります。WBGT は猛暑日のリスクを過小評価する傾向がありますので注意が必要です。 そこで我々は従来の WBGT シスを使った方法に代わるものとしてサイバーフィジカルシステムを用いる方法を開発しましたサイバーフィジカルシステムとは現実世界ですねこれ現実世界フィジカル空間ですけれども現実世界のセンサーネットワークからの情報をクラウド上これはサイバー空間ですこれに統合して分析予測制御に活用するシステムのことですこのシステムでは 事前に定めた安全基準を見守るだけでなく、想定した基準の妥当性を繰り返し繰り返し繰り返し検証して、基準が適切でなければ見直すことが可能です。まあ、新たな知識の発見ということにも使えます。諸熱作業環境のリスクの推定のために、このシステムでは、ウェアラブル生体センサーを活用して、心拍数などの生体情報、これと環境情報、これを統合して分析します。 そして、え、作業者が受けている熱ストレス。作業強度、体調などを評価しています。まず、まあ、熱ストレスの評価については、え、ここでは作業服内の温度を活用していきます。このグラフは、え、横軸が環境の厚さを表す WBGT 指数、縦軸が作業服内の温度を表しています。通常の作業服、通常の作業服と比べて、え、防護服を着た状態が暑いですね。 防護服を着た状態では、熱、まあ、ストレスは上昇する。服の中暑くなってますよってことですね。一方で、まあ、最近ファイル付きの作業服、こう風が入る作業服。これについては、服の中はちょっと涼しいですので、えー、下げら服の中は涼しいということです。我々のシステムでは外気の温室度だけでなく、作業服内の温度も使って熱ストレスを評価します 次に、作業強度の、えー、評価についてですけども、従来、ランニングやジョギングなどの運動の強度を評価するデバイスでは、加速度センサーが主に用いられてきました。しかし、加速度の情報だけでは、えー、重量物の保持ですね。重量物の保持の評価はできません。加速度センサーはスポーツ用の活動量計には向きますけども、動かないと、これ、加速度出ませんので、肉体労働の評価には不十分です。 そこで我々のシステムでは心拍数と加速度を組み合わせて作業強度を推定しています。活動量と心拍数の関係を個人ごとに学習していきまして、その学習結果を使って個人差の影響が少ない作業強度の客観評価、これを実現しています。さらに我々のシステムでは普段の体調、普段の体の状態を学習して、 まあ、その状態が普段通りかどうかを見守るアルゴイズム。これをまあ導入しています。これらのグラフですね。こ れ, これらのグラフは、えー、横軸に、横軸に加速度センサーから評価された活動量。縦軸に、えー、心拍数、多様する心拍数が赤いバッテンで絵が描かれていますで。作業強度が増えると心拍数も増えると。こういうことです。はい。 このグラフに直線をフィットしまして、合わせですね。フィットして、その直線の、えー、切片に、えー、注目します。ここに示した例は、屋外重作業に従事されている53歳男性の結果です。この計測期間中に、まあ、主観的な体調感のアンケートも実施しました。これらの4日間ですね。こちらの4日間、左手の4日間のデータは、体調に問題がないと回答されました。 しかし一番右ですね。こちらのデータについては、仕事前にちょっと腹痛を感じます。というふうに回答されています。この切片の変動幅に注目しますと、体に違和感があった日には、この切片が、切片が上昇しているという傾向が見られました。このグラフは別の男性です。やはり左の4日分は体調に問題なしと回答されたもの。一番右は 仕事が終わった後に顔のほてりを感じると回答されたものです。顔のほてりは熱中症の初期症状にもありますので注意が必要です。この場合も問題なしと回答された日に比べて、切片が上昇しました。そこで我々はこの切片の値ですね。この切片の値を、えー、心拍指標として定義し、体の状態を客観的に 活用できるようにしました。就業前の体調不良の有無、あるいは就業後の熱中症に関連したと思われる症状の有無で、統計的に有意差を見られた指標です。このような体調指標は、ウェルネス指標として活用できると考えています。熱中症の予防では、安全基準内といえどもですね、体調不良があれば注意が必要です。我慢しすぎない。 えー、無理をしないことが大切だと思います。体調指標については、過去を振り返って反省するということにも効果があると考えています。寝不足、えー、お酒の飲みすぎ、えー、運動不足。まあ、これでか、こういうことが、まあ、体に悪い方に影響を及ぼしていることが目に見えるのであれば、まあ、改善した方がいいかなと、まあ、思ってもらえると思います。さらに現在ですね、まあ、皆さん新型肺炎、これをまあ怖がられて心配されると思います。 そのような状況ではですね、今日も普段通りの体調ですよということ、これを確認できることは安心感につながると、まあ思います。では最後に、では最後に、生体センサーや生体データの活用の意義と展望についてまとめます。再度強調したいことは、生体センサーは装着している個人のためだけでなく、職場全体の改善に役立つということです。そのためにはデータを解読し、 職場の改善に役立てられる価値ある情報。これに変換することが必要です。データの解読の例として、ここでは、ファン付き作業服の効果について分析した結果を紹介します。最近では熱中症対策として、この、さっきも出てきました、こう風を取り込むファン付き作業服を導入されている企業って増えていると思います。で、我々の分析では、外気温が34度を超えるとですね、 えー、この、ファン付き作業服の着用にほとんど効果がないということが分かりました。作業中です。作業中には効果があまりないと。しかしですね、一方でですね、作業中には効果がないんですが、詳細飛ばしますが、休憩中に着用していると非常に効果があるということも分かりました。したがってですね、休憩時間中に体に風を当てるということは非常に有効な対策だということです。 次に、ここ、えー、高齢者と、働く高齢者と、働く高齢者、働く女性が安心できる職場環境の実現と書きましたが、これは過去に経験の蓄積がない課題への対応です。労働人口の確保と、えー、社会保障の維持のためには、定年の引き上げは避けられません。一方で、年を重ねると、体の機能が低下しますので、健康に関するリスクは、 上昇します。そのような健康リスクに対応するために生体センサーっていうのはうまく使えるんではないかというふうに考えています。生体センサーやえここで紹介したシステムの導入は企業にとって余計なコストの増加と考えられるかもしれません。でも私はですね、職場ウェルネスの追求っていうのは生産性の向上とか企業価値の向上につながると。 いうふうに考えていますので、このことを実証したいと考えています。今後、機会をいただけるようでしたら、皆さんと一緒にですね、ウェルネスの追求を企業価値の向上へとつなげることに挑戦させていただきたいと考えています。本日は以上です。ありがとうございました。